んこれで配信できたかなできてるかなどうだろうもう多分できてる。できてるかなおお。どうなんだろう怖い。さっきまでちゃんとできてなかったから。 どうできてるうん一応動いてそう動いてそうだえあやったできてるよかっ た,、えーっえー、っったえっとえっとやったでえっとそれでえっとなんだっけなんだったっけ なんでしたちょっとちょっと待ってえー、っと共有だけをやえー、っとうんえー、っとえー、っとうん、えーえー、<笑>ちゃんと準備してないのが。 準備してたんだけどなんかうまくいかなかったのでごめんなさい、えー、っえっとえっとえっとえもうちょっと待ってくださいねうん あら<音楽><音楽> ワチャワチャしているので少し待ってください。 よいしょよいし ょ, よいしょはいじゃあ大丈夫かな多分うんとじゃあこれでえー、こんにちはこんにちはこんばんはかこんばんはえー、っとも今日はあの イブをやっテスト配信でねいろいろちょっとわちゃわちゃしてたんですけどとりあえずイブをやっていきたいなと思いますでえー、っと、うん、うんうんうんあれどうなってる はい。じゃあね。えー、っと。よし、こんな感じで。大丈夫かな。うんうん。えー、っと。うんうん。よし。それじゃあ、やっていきましょうか。 多分大丈夫かなこれでこれですごく不安だけどまあそうだ音量とかそういうの大丈夫かどうかはまし分かんなかったんですけど大丈夫ですかね多分 ある程度確認したので大丈夫だとは思うんですけど。うん。まあ。始めていきましょうか。はい。ニューゲーム。え音量クソでかい。えー、っとね。どうするんだっけ。こんぐらい。 どれくらい下げればいいですかねどんくらいだろうどんぐらいまで下げれば大丈夫かなうーん。いまいちわからないな。えー。もうちょっとかな 本領大丈夫そうですかね。まあ、なんか、おかしかったら言ってください。はい。じゃあ、行っていきましょう。昼下がりの灰色の空の下。イブとその両親は美術館に向かっておりました。忘れ物ないわよね、イブ。そうだ、ハンカチは持ってきたほら、ま、だ誕生日にあげたやつ。ちゃんとポケットに入れておくのよ。 隠さないようにね、うん、さあ着いたわよイブ美術館は初めてよね今日見に来たのはゲルテナっていう人の 展, 示会展覧会で絵の他にも彫刻とかいろいろと面白い作品があるらしいからきっとイブでも楽しめると思うわえー 受け付け済ませてしまいましょう。あとパンフレットもらいましょう。なるほど。うんうん。右見てるって。いい水塚の中では静かにしてなきゃダメよあ。あなたなら心配ないと思うけど、その人の迷惑にならないようにね。はい、パンフレット。エンターキー、話し、調べるキー。ええー、スケープ EX で、えー、確認。 タイトルだ、ね、シフトでタイトルなるほどなるほど大切なハンカチだうんうんうんうんしてこようかな窓ドのストア明るい、はい、受付の人あパンデリオンさんこんばんはちょっとさっきのがなんかいまいち上手にできなかったんですけど多分大丈夫な はずです。今、始めたばっかなので。やっていきましょう。あ、ぷリりちゃんもこんばんは。んすごいな吸い込まれそうで怖い。随分と大きな作品だ。実際にいったら小さい。視聴から見れる深海。深海のなんとか。うんうん。 えー、え、YouTube チャンネル機能していない。なるほど。どうしよう。えーっと、どうなっておるえっと、うーん。そうなんだ。まあ。ん なるほど。なんか、機能していないっぽいのは分かったので、とりあえず、後で書いておきます。<笑>今は美術館を眺めてるよ。精神のなんとか。ええー。これはちょっとした衝撃でこ、これたりしてあげかな。そうなったらいくら弁償するんだろう。うわ、怖いな。怖いね。 落ちてるの取りたい。怒られちゃうよ。つまんない。つまんないって言われた。ケチって言われた。咳をする男。個性な気分素晴らしい絵。こののどうやったら描けるのかしら。僕も描きたい。素晴らしい絵を描きたい。なんとかと星のきらめき。難しくて読めない。これ欲しいな。 何も言わない。まあ、綺麗。綺麗か。なんとかの精神。なんとかの器。いやー、さすがケルテナ先生だ。見れば見るほど趣深い。趣深い。波打ち際のだ、なん趣深いっていまいちどういうことか分かってないです。何ですかね。エモいみたいな感じですかね。 なんてあんまり有名な人じゃないけど、お母さん、この展覧会、ずっと楽しみだったの。素敵になってくれると嬉しいな。そうなんだ。魚の絵を見たかい身の底そこには本当に、ああいう魚がいるらしいよ。そうなんだ。ワイカって、確かに見た目は不気味だね。でもちょっとワクワクしないから、しませんね。よくゲルテナの世界へ。a イワイズゲルテナさんなんだ。うんうん。 この人に話しかけよう。入っちゃダメだって。入っちゃダメなんですってよ。よいしょ。うんふん。か、う、む、ん。なにこれ。新聞を取る貴婦人。誰なに心配。なんとかなダイヤ。難しくて読めない。 綺麗な人だな。でもこれ実際の人物かな。ゲルテナは実際する人はほとんど描いてないらしいからね。でも本当に言うみたいだよね。この女の人とかさ、すごいな。なんかのフラグとかそんな感じですかね。苦味の果実。えぇ、ー。ああ、すごいわね。この絵なんか今に飾ると良さそうだわ。素晴らしい。ゲルテナ先生の才能には嫉妬してしまうな。ははは。 あいおいを今に飾ってもいい感じにはならないと思う。作品少ない。ええー、お金が足りないんだ。うんうん。イナあなた、口直し昔お菓子ぐらいかも。口直しの木。楽しみは、やはりすごい。尊敬し尽くしても足りないくらいだ。ああ、あなたが生きていれば絶対に弟子入りしていたのだ。弟子入りして、 していたかもしれないけど、ゲルテナさんが弟子入りを許可するかは別の話だよね。猫だ、まあ、まあ猫の絵がある。わかったから静かにしなさい。大きな声出しちゃダメ。静かにします。悟り。で、これがなんか重要なやつ。なんとかの世界、ね。読めないか。難しくて読めない字がある。あ ああ、BGM が消えてしまった。ああ、怖いな。こういうの、怖いんですよね。怖いから、わざわざ配信をしようと頑張ってるんですけど。少し、うーん、は、暗い、保そ存そ。 うん、なんか足音が聞こえる。誰もいないんじゃないんですか。こ、う、こ、んうん、ら辺見たよね。うんうん、<笑>指揮をする男。指揮しましたね。すごいね。まあ、さっきのところら辺までは、ちょっと前までやったので、 そんなに驚かないよ。し。まあ、上の方行って。えー。なんかいる。めっちゃ叩いてくる。怖い。うん。青い液体が流れてる。 下の階においでおいた秘密の場所を教えてあげる。秘密の場所か。秘密の場所か。黒い姿の君。え？果物が落ちている。苦いやつだっけこれ。回復の女。うんうん。吊るされた男。 誰かが叩いた跡が残っている。うこれでいけるんだっけね。やっと。あれよし。いい。こっからまだ行ってないんですよ。行きますか。おお。なんか、なんでしょう、この。 うわ、BGM。えぇ、ー、題名が書いてない絵だ。ちょっと、戻る、戻りたい。あ、戻れる。外出れませんかね、これ。入り口が開かない。一応、あの、ちょっとだけやる前に、あそこに入る前まではやってたんですよ。いらない。 なので、ちゃんとやったことがないので、まし、ネタバレとかはやめてね。おいで、おいで、おいで、おい。花瓶にバラの花が生けてある。バラの花を取りますか取らない。もうちょっと左の方見てから行こう。あ帰り道がなくなってる。 帰れない。ひどい。なんてことをしてくれたんだ。なんとか模様の魚。難しくて読めない。鍵がかかっている。鍵か。たぶん、あっちの部屋に入るのかな。うんうん。バラが生きてある。取りまーす。おう。 うんええー、これ。よし。そのバラ、朽ちるときあなたも朽ち果てる。<笑><笑>難しくて読めない字がある。で、鍵だ。何かが落ちている。青の鍵を手に入れた。わあ。すっごいイメージしてる、この人。急に開いたよ。もっと。 バラとあなたは命の重さ知るがいい。腹ラをいけまーす。元気になった。あ、体力5。かえ、かえす、んかえせ。かえせ。かえ、あ、かえ、返します。かえ、返し、かえ、返したいんですけど、あの、返したいんですけど、どうしたら返せますかね。おう。かえ、どうしたら返す、 返せます返したいんですけど、あのー、返せないみたいです。返せって言ってるのに、返すことを、返せ返。返したいんですけど、返し方ないので、進みます。目。セーブ。 よし、青の鍵を使った。うん。橋に注意。橋に注意か。橋。橋か。血の絵。蝶々の絵。雲の絵。ブロローグ。ブロ、ブ、プブロローグだ。んどっちなんのプロローグとブロローグってどっちがタイル 7歳の頃から図書館でラノベをやってた。なるほど、すごいな。僕は本はあまり得意では。そんなに漢字の読みは得意ではない。穴が開いてて通れない。本当に通れない。本当に通れないの頑張って通ろうという努力を見せて、なんか助走つけてたらいけるとかない いけないね。どうしよう。あっち通るか。えぇ、ー。え端に注意ってそういうこと。端っこに注意しろってことですか。よし。おーい。えっひどくないこれ。た確かに端っこだけど。 ひどくないアリの絵が飾ってあるあ。うーん、セーブして。鍵がか鍵が か, かってる。あれどうすればいいの鍵知らない知らない。えんなんかいる。君は君は僕はアリ。僕絵大好き。僕の絵かっこいい。 僕の絵見たいけど、ちょっと遠いところにある。へえ、連れてってあげる。連れてってあげるから。え、何どういうこと連れてくんじゃないの連れてくんじゃないのどういうことこっちが、こっちの方を持ってくの。あいの絵が飾ってある。この絵、壁から外れそうだ。外す。やったー。 外せるはいあそれ僕の絵やっぱりかっこいいうっとりうっとりうんでこの方に置けるわけですね長い手で通れないあれの絵を置いてみますかはーいよしちょっとごめんなさいねアリさんなんかうっとりしてたところ悪いけどえ リさん大丈夫かなよいしょ。僕の絵どうなったひごめんなさい。かりさんごめんなさい。ごめんなさいね。許して。そんなつもりはなかったんです。玉が内臓がある。で、鍵らしきもの。取ったら動くでしょ、これ。 やだうぅやっぱり動いたふ、えー、みえかえあ破けてしまったその赤いのは通れないみたいだやったねお消えたふみえか ごめんね、アリさん、別に、僕は、ね、君のことを 踏, 踏みたくて、代わりにあの絵を踏んだわけじゃないんだ。許して。よし。緑の鍵を使ったわ。猫。魚の形にくんでる。えどうすんのこっからどう。え何 な、何かあるの目の方なんもない。えどうしよう足に注意。糸虫。蜂。蝶々。蜘蛛。やり さ, さん。僕の絵どうのんえどうやって先に住むのこれ。 左右左 右, 左右あそこの猫のところも左右かなよーし左右左右行けたーやった隠れんぼするしないしないしません隠れんぼしませんしません名前の腕 すしません。じゃあね。君とのかくれんぼはま だ, 後だ、あ、う ん, う ん, うん、うん、お、停電あんまし停電しないで。怖いから。うん、うんなんか、アイテムが。うー、動いてる。大丈夫うー、動いた。 どうしよ う, どうしようっ、えー、<笑>な、なに急にどうしたの何かが落ちている。木の魚を手に入れた。うんうん。ごめんね。別になんか急に倒れたからさ、謝るべきなのかもわかんないけど。 謝るべきいや君が倒れたのが悪いんだやいやーいよしセーブしましょうよしでかくれんぼかくれんぼどっえー、ヒントヒントくださいヒントください えー、なんだろう、ヒント。ヒント、こっちの部屋にあるのかなあるの知らないヒント。赤のバラ。うんうん。あ、バラをいける。あ、バラが元気になった。ーれたパレット、たくさん入っている。うーん。 筋トらしきものが見当たらない。うーん、体力5あるし。まあ4回間違っても大丈夫でしょう。多分。即死とかやだよ。どっちから行こうかな。うーん、こっちから行きまーす。ボタンのようなモスがある。モスワなにこれダメージ受けた。つらい。止めう。うえ 見づらい。あ。見づらいんだけど、これ、どけてくれない景品あげる。景品はいいから、この手どけてくれない他のところは押す。なにこれえつまり、他のはもう見つかったら押さない方がいい。じゃあ、なんか、ここに落ちてる。なんかを。 頭と尻尾をくっついて一つに魚の鍵。これいつまで残るのよかった、消えた。セーブ、セーブ。よし。魚の形にくんでいる。はめるぞ。うぅぅ急にそんな変泣かないで。うぅ。 忘れた頃に忘れた頃にもうもう唇注意もう唇こいつか腹減った供養起こせあっ僕のライフが1だったら死んでたよもうちょっともうやめてくれませんもう う, う何これえ ダメージなえー、えー、忘れた頃に何がえっ何何何があったの何があったの ?Continue 何があったのうーん なるほど。忘れた頃に、忘れてたよ。普通に忘れてた忘れた頃に行って忠告されてても忘れてたよ、僕は。どうしよう。困った。嘘つきたちの部屋。やだな。僕、嘘とかそういうのあんましわかんないのでね。嫌ですよ。うん。人形が落ちている。人形の服に小さく数字が塗ってある。18。 18。18。扉に暗号のようなものが書いてある。えー、緑かけ、赤かけ、黄色は何も起こらない。えー、つまり、このなんか数字を集めろってことだね。えー、っと、18メ。メモ帳、メモ帳を開いて書いておこう。えー、っと、緑、 18よしで嘘つきたちの部屋うんどのことを言ってるな緑の服だけだよそういうやつかそういうやつかあのなんかあれ東に2歩南に2歩東東ってどっち東と西がいまいち分かっていない 東ってどっち太陽が昇る方だっけ。太陽が昇るってどっちからだよ東から分からない。東にようも北に4そこが正解。西見さんも南へ。うん。なるほど。君は仲間外れが一人いる。ってことは、一人だけ本当のことを言ってるよってやつか。うん。 なるほど。黄色の服に同意多分こいつは同じじゃないよな。えー、っと、まず、なんだ青が緑の服だけだって言ってるから、こいつが本当だったら緑も本当になるから、緑は違うし、緑が本当だったら青も本当になるから、どっちも仲間外れになっちゃうので違う。 だから、えー、っと、4、で、えー、黄色の服に。の人同意してるだけだから、白が言ってることが、だから、同じように、これも違うわけか。ってことは、こいつだ。えー、っと、東に4歩、北んよ。えっと、東が、東どっち東ってどっち東ってどっちですか えー、っと、えっと、どっちこっち東ってこっち東か、東がどっちとか教えてくれる人はいないのうーん、いないの太陽が昇る方。 太陽はどっちから登るんだ<笑>このゲームは太陽は昇っているのかがわからないんだ<笑>よし適当にやろうよし右に右にやってみよう1234きたに 2, 2よし出してみる数字が書いてあるやった当たりだ 黄色いよん。黄色。4よし。<笑>えっえっなになになになになになになになになになになになになになにえっうつき嘘つき嘘つき嘘つ き, 嘘つき赤い絵の具がしたたっている嘘つき えー、えー、嘘つきに、なんで嘘つきで嘘つきって言われてるのちゃんと、ね、本当のことを言ったんだから褒めてあげようよ。ね、そういうね、感じじゃないとダメだよ。真らないがある。 スクリーンと真ん中はやったー数字だ9赤い9えー、っとああ赤の9よしで違うこっちじゃない セーブしたっけあいいやよしえー、っと緑かけ黄色えー、っと18かけ9だから81かけ2の162たす4166166やった開いた何かの音がした セーブします。なんか即死しそうな気がしたよし金融のうちにあそういう感じリンゴをもらえるだけの場所ですか気になったリンゴ気になる えうわ本当に忘れた頃にだよ。忘れてるよ、そんな。たまたま真ん中行ってたからいいもん、ね。行ってなかったらもう、体力1だよ。うん。あやった、食い物よこせ、その食い物よこせ。開けなかったらこれダメージ受けるのかな。うん、あげよう、ちゃんと。うまい、これ、お前気に入った ここ通す…俺の口…え味嫌なんだけどどうしても通らなきゃダメち ょ, ちょっと他のところを通れる場所ないか探してきますこうほこれなんかリンゴが変わってるとかないんだよし BGM も消えてるうんやめておきます間違ったら死ぬやつでしょ間違ったら死ぬ系のあれでしょこれえー、よしよーし うわぁ。時計代が徐々に上がっていって。えぇーひえ死ぬところだった。BGM が怖い。助けて。ダメ。ダメですよ、こういう BGM。そんなむやみにね、人を不安にさせちゃダメだよ。 怖いからね。うん。そら、この子だって同意してるよ。なんとかもうよ。なんとかもうよ。ああうん。あうんの呼吸とか、そういうやつ。心の傷。回復の。ええ え, えな、な、なんでタイトル画面シフトをしたからシフトをしたんだろうね。ちょっと待ってね。 なんか、なんか起きてる。赤い服の女が、なんか出てくるんだろうね、多分よし、い, いえ、い, いえ、怖い、怖い、やめてやめてやめてやめて。鍵がかかっている。何、君は何だ、君は何だ。よし、タバコを吸う、知らないよ。この音、ううう何、何、何。うん、幸せ。えー、っと。 あ、なるほど。ここに。本来は、あれを取りに行って、やるやつだったんだろうけど、僕は取っていないので、こんなことになったのね。よし。出たら死にそう。よし。一応、こういうところちゃん、動く絵本。うっかりさんとガブ、がが な, なんて。うっかりさんとガレッ でロアへえクレヨンで書かれたい本だ読むをめくったおっよいしょあうっかりさんとガレット・でロアお誕生日おめでとうありがとう今日はあなたのためにガレット・でロアを作ったの何それこのパイなに変な声出さないで その人は幸せになれるのよ。面白そう。でしょじゃあ切り分けるよ。さあ好きなの選んでいただきます。もぐもぐ。あっ、どうしたの何か硬いもの飲み込んじゃった。はーはーうっかりさん。きっとコインだ。どうしよう。コイン小さいから大丈夫よ。じゃあ片付けてくるね。ママ、どうしたの 書斎の鍵を知らない書斎の鍵それならいつもそこのテーブルに、あれコイン。なるほど。そ、そんなにちっちゃい鍵なのそんな食べてもな。なんか今までの鍵、だいたいなんかすごく大きそうだったじゃないですか。うん。そんな、そんな大きそうなものを食べても、 気づかないのどうかと思います。先、見つけたよ。今、ドア開けるね。まあ、ホラーげですから、そういうのはありますよね。あの、キャンパスの中の女たちにすぐ人のものをすように、面倒つけられると大変なんとかである。うんふん、うんふん、どこまでも。自分でドアを開けることができない。大事なところだね。開けるてな。いろんな絵が載ってる。 見切れ。楽しい楽しい。今のところは、そんなにびっくりするほど怖くはない、ね、人気になったぞ。あ、これ何回でも使えるタイプのセーブポイントじゃん。永遠のメディックやったーやったーよし。何回やっても5にしかならないんだ。あ、やーいやーい。ずっとそこに、でな、やってるんだろうな。 はっはっ変な人がいる。エッチな絵画。違うね。難しくて読め。舌が動いてる。ちょっと、こんにちは。たまが内臓がある。ちょっとこういうなんかフラグっぽいのは後に回収しましょう。 これは、あれだね。そのバラ、うんぬんかんぬん。バラとあなた、なんとかは命の重さ。なんか落ちてる。青い花びらが落ちてる。窓がある。えー、どっちだろうどっち先にすればいいんだろ う, うーんー、ドアから行こう。鍵かかってた。仕方ない。あの人を助けよう。 助けれるのこっちの方から話しかけよう。話しかけれない。話しかける。下半身に当 た, り判定当たり判定しかないのか。鍵が握られている。取っちゃダメだよ。取っちゃダメだけど、話が進まないから取るよ。よし。軽くか、やめ、ギホ、ゴホ、ガハ。とても苦しそうにしている。 苦しそうにしているそうだ。まあ、いいや、声かけよう。それだけ。君何か知らない？うんうん。うん。よし、扉の方に行こう。あ, あ、またそこで動いてる。 入っていないなこれあの赤いバラのあたりにもあったよねってことはあの人もなんかプレイヤーの操作できるようになるんだろうなたぶん小さな鍵を使った布の下のなんとか青いバラうーなに何何何何やめてくださいやめてください うわ間違えてシフト押しちゃうよね。残りる死ぬ死ぬ死ぬ死ぬ、死んだ。ええー。?continue。そういえば、こういうゲームってフラグ回収し忘れたらバッドエンドになっちゃうからさ、セーブたくさん分けておいた方がいいよねって思うんだけど、なんかめんどくさくて。 できないよね。おあ、よしよしすぐ逃げるぞおぉよし !1 点で済んだ。うん。ええええお前お前お前出れないんじゃないのええ、うん。青いバラをいけます。よしセーブ。で、多分あの人がプレイヤーになって くれるです。間違えてシフトをしちゃう。うん。あ、起きた。あら、苦しくなくなった。うんうわ。な、な、今度は何をもう何も思ってないわよ。あ, あれあんたもしかして美術館にいた人そうでしょ。ああ、よかった。私の他にも人がいた。どっちなこの人は。男か女か。いや、まあ、そういう。 2つに選択肢で考えるのいい。おお、どこがね、分岐になってるか分からないからね、今のうちから分けるようにしておこう。エッチな絵だ。あ抽象的な絵だった。抽象的ぐらい分かるけど、聞こうと思ったら聞けなかった。 こんにちは。よっと。やった。力はでかい。でかい。力はでかいでいうやつじゃないよね。うんうん。あ、これあれでしょ。多分なんか、リングを見つけてはめればいいんでしょ。そういうやつでしょ。えー、っと、セーブポイント。ここでいいや。 コーヒーとケーキの絵が飾ってある。で、扉。入れた。わぁえーなんで床に目があるのよ。踏んでやろう。君は。なんで充削してるの本当に。女の人の絵が飾ってある。大きな氷の絵が飾ってある。ヘビの目がくぼんでいる。くぼんでる。えーどこの景色 うわー何これうん。あれここ以降う行 け, けないうん。よし。あれうん あ, あそうかそうか。よし。行くぞー、何だこは。えへへへ、お花いいな、そのあげない。あげない。 うわぁ、狂ってやがる。怖いなーじゃあ、多分、こっちに行かないといけないんだろうな。よし。よ逃げろ逃げろ。なんだ。えー、赤い絵の具からまっすぐ南へ。南はわかる。東と西はわからない。え迷、ー、路を抜け出すコツ。えー、壁に。片手をつきな、あーなんか聞いたことある。 聞いたことあるよ、私。逃げれないんだけど。あ、やばい。死にます、死にます、これは。さようなら。continue。よし。もう一回行くぞ。一回行くのはいいんだけど、どこ、どこに行けばいいの あそこの絵なんか書いてあるね。そこに行けばいいのかなよし、メールは嫌いです。なんかそんな赤い部屋は好きですかみたいな聞か方しますけど。メールは別に、ねえ、暇な時は遊ぶかなうんうん。で、ここ。 ん気のせいか。えー、どうすればいいんだろう。赤い絵の具からまっすぐ南って言ってたよね。裁判まだ出なかった。うんうんうんうんなん。だろう。おー、急げー。で イエノブからまっすぐにやうーんそのダメージを受けてすぐえー、回復したそばからダメージを受けるのは良くないねなるほど多分うーんいやどういうことだここが何かのヒントになってるのかな多分 いや、わからない。あれ、回復のやったろはないな。まあいいや。で、えー、ここか。あげようか。えっ 死にます。ええー、ダメージ1回ぐらいしか食らわないと思ってたのに。うーん、じゃあどうしよう。どうしよう。ちょっと回復します。で、どうしようか。 永遠の恵み嬉しいなうわいた忘れてたよしであそこの謎を解明しなくてはいけないうんうんえー、どうしよう 何がコーヒーとケーキの絵。うんなん。だろうなこっちの方に通れるとか。通れる場所があるのかなラビリンス。うん。違う。間違えてシフト押したらこっちか。違う。え何などうすればいいんだろう。 よいしょ。えー、ここうんうん。お、あ、動かせた。動かせるのか。なるほど。よしよし。動かせるのであれば、いけるはず。いけ、いけ、いけ、いけなかった。いけない。で、出れるこれ<笑>。 出れるかな多分出れるよね。ここ通れる。よし。多分出れば復活するはず。よし。よし。えー、っと。違う。えー、っと。違う。よいしょ。うーん。あ、こっち進めた。あれ。えー、っと。こうして。こうして。 こう。間違えてシフト押しちゃう。ずっとえもう、あれよし。えっとどうするんだうん。どうやっていくんだろうこっちの方がよっぽど迷路じゃないか。 うんよしよしよしじゃないよよしもう一回戻るぞえーどうするまたシフトしちゃうよしこっちかなこっちからいけるかな あれーもう間違えて押しちゃう違う。よし。僕は学 習, 学習したので Z で 押, す押せばシフトに。シフトを押さなくて済むことを学びました。えうーんー。 どうやるんだろうはいはい。ああ<笑>、えー。えこれを動かせるはないかうんうん。えー、っと。 どん<笑>うんうううんんんわからないどう動かせばいいんだとりあえず適当に何回かやってれば正解のパターンをいけるはず やった椅子の上に何かある。目薬目薬あ、あの、充血したやつにかけてあげればいいのか。よしよし。これで進めるぞ。う, う身にあげる。間違えて見つめ返してたよ。 ああかわいいゆるキャラかなじっと壁を見ているってことはあっちに何かあるってことかおーいくぞーいくぞいくぞいく ぞ, ーい く, ぞーあくそーうん地味にこっちの方に向かってきてるのが よ, ーしえー、よしえよし今だ、よしよしよ し, よしこっちらへん こ, こらへん こ, こらへんここここあれ違うの違うのあさようならそううーん よーし。もう一回目薬をさ、間違えて。結構この目玉ゆるキャラしてると思う。うんうん。それとも、こっち君うん。こっち うん、こっちってわけでもなさそうなんだけど、なんでだろうなんだろうな壁、あ そ, そっち、そっち赤色のガラスだもん。これが目か。よしよし。 はめるうう大きな木の後ろに大きな木の後ろ大きな木の後ろこれこれが木えっ、ー、と右手だった木ではないうん木ってあったっけなこれ ここに木。これは、やったらなんか、殺されちゃうやつ。大きな氷の絵。大人の人の絵。うん。あったっけ何か木。えー、っと、よしよけいけいけいけ。よし。よし ええ、うん、そのコツは何回も聞いた。よしよ し, よし。よし あ, あやばいやばいやばい。よしよし、逃げれた逃げれた。迷路イドは好きですかそんなに好きじゃないです。あ、そういえば使ってたね。で、これは赤いの絵。 赤い絵の具から真っすぐ南へうーん何なんだろう分からないなこっちの方からなんか南に行くうーんそういうわけでもなさそう何なんだろう こっちのほうにあるのかな抽象的な絵画。で、永遠の恵み。ちょっとこっちのほうにやって。こっちのほうに何かあったわけでもなさそうだ。 さすがに入っては来ない来れないでしょ椅子があるよしよしよしよしよし何もないこっちかなんか違う気がするんださすがにこんな遠くまで行かせるはずはないんだよきっと めっちゃ雲用だったあなんかそれっぽいやつそれっぽいやつはあったけどどうやっていくんだろう赤い絵の具からまっすぐ南さすがにここまでは戻らないでしょう うんだいうのだから何かが間違ってる何だろううーん回復ーよし なんだろうなぁ赤い絵の具がどこにあうえへへお花あげないあげないよしあげないけどうーんと 大きな木の後ろ大きな木大きな木何かあったかな大きな木うーんで海への動からまっすぐ南海への動からまっすぐ南う いの上からまっ直ぐ南あ、ここだなるほどよーダメージで倒れなくするなよしよしよしここの方に行けば逃げれるぞ入り口を塞がないでうおーどうしよう いやーその、いやあー、取らせてくれませんかね。うーん、おお、行くぞ行くぞ、ああ、ダメだ。ひどい。そんな、昔の RPG みたいな、邪魔の仕方されても困るんですよ。くそう、 よし、でも、どこに何があるかは分かった。うん。<笑>ああ。ああ、ダメダメ、逃げ、逃げ。よしよし。うわダメじゃない。ダメ。あやばい。やばい。これはまた死ぬので、一旦タイトル画面に戻る。よし。 おすぐ行ってもそっちに邪魔されるのか。よし、今だ。また、シフ押す。よし。これで。よーし。出れたぞ。まずはセーブだうー。で、壁の外で音がした。なんだろう。 何だろう<笑>あこっちかこっちじゃないじゃあこっちこっちでもなさそうってことはここか違うえ本当に僕押した もしくは、さっきのやつがいけるようになりましたみたいな。おぉ、戻るぞ、戻るぞ。よし。いけないだからまた、シフト押しちゃう。ええー、違う本当に押したのかを不安になってきましたよ。 ううん、うん。えー、っとうん本当に押したよね僕。はいこちらへこちらへとよし今のいま の, のいける。押してるね。 あっちくしょうこっちから行くぞよしでおあえっ こ, こんなとこあったっけあったんだろうね<笑>気づいてなかったよあんまり座り心地よくなさすえ暗えあびっくりした パズル。いろんな色でぬがれた濃い屈。暗いぞ。感情。ってことは、ここか。銀色の指を。暗いって。よし。これでセーブして、あそこにはめに行けばいいんでしょ。えー、っとは。左、左の薬指だっけ ああうわっびっくりした。なんか頭の上に落ちてきて即死とかするんじゃないかと思った。よーし、これで。何ブーケ。なるほど、ブーケを渡して通ってもらう、通らせてあげるんだね。ブーケあげる。わあ。 よし。奥に行けたぞ。アンバランスな箱。預かりしまごころ。急にびっくりするぞ。そんなの出されると。これ多分一個一個なんもない。調べうんちょっと笑ってて、なんか真顔になって。え向きか。向きか。まっすぐ、左下。君どこ向いてるの これは動き出すやつかな君たちも動きやつだ動動、動き出すやつだね。僕は詳しいんだそう。うなんか動いてる。窓がある。すごく動き出すわ、これは。困ったな、吊るされた男。なんか一度見たら死ぬ絵みたいな。 おいや違うこれは逆だえーっとだから62956295 6295かな6295よし鍵がかかっているああいっぱいあるやだああ そういうまああとであとで他のところも探さないと鍵がかかってるであそこも鍵がかかってたっけ多分かかってたはずうんかかってたで女の数君は男女ううううう 平和あれ違ったちょち ょ, っとちょっと待って6259だったえ何も起こらないんだけどえええええー、っと 6… 6295じゃん 6、2、9、5って書いてるある書いてあるのに間違ったよ。クソがいる。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、19かな。よし、来い。 19。あれ違う ?20 かじゃん。え、数え間違えた。じゃ、18。ちくしょう お, ー お, ーおー2、9、5。よし。うー、助かった。ライガール。誰もいないのに。 やめて割れる音がしたよこの部屋にいる女ってことはわ私の女の女の絵だっただから え, えなんでまた動いてるの君増えたなんで 4567891011121314わからないて適当にあよかった開いた。 万が一、品や作品になんな、あなたの命をもって賠償させていただけます。的な。楽しい毎日。美術館はちょっと不思議な毎日、ちのおものがたくさんあるよあったよう間にね。だからここにいる。大丈夫。みんながいるから。大丈夫じゃないよ。多分これなんか位置とかそういうのをね、いろいろしないといけないやつでしょ。僕、こういうのに悔しいんだ。 どううすればいいんだろわ<笑>からないぞとりあえずセーブよし鍵がかかっている窓があるこれ動く固定されていて動かせないうーん他に何か鍵がある こんにちは。こんにちは。赤い人には、ちょっと、全体を見て、また全体見て、顔を見て、うん、顔は多分そんなに意味はないんだろうなって。で、6295。 ここだ。鍵がかかっていた。えっ、ー、と、他のヒント、ヒントなんかあったっけ頭が内臓がある。んーと、じゃあなんだろうあ開けた。ここに、うんうん。 えー、じゃあ一応揃えてみますうんーどうするんだろう 外に持ち出せるとかあダメだできないえー、じゃあなんだろううーん鍵がかかってどっかに鍵が落ちてるとかそういうやつかな例えばここらへんとかうーん えー、落ちてないかな鍵落ちてない思ったな床は固定されていて動かない誰もいないのに人の気配がする ということはなんかスケッチしやすいように置いてあればいいのかこうかどここうあっみしろさんこんばんは今ねなんかイ o やってますでなんか どうやっってていいのか分からなくなくますここに人の気配がしていて花瓶と台があるので多分なんかいい感じの場所に置いてあげればなるのかなって思ってますかなあ間違えたえー、っとここらへんここ うん。関係ないのかなどうが固定されていて動かない。えー、っと、花瓶に水が入っていないさっきやったからね。楽しい毎日。うーん。 他に鍵が開いているとこはなかったよね。<笑>雰囲気合う。ありがとうございます。<笑>よし。えー、どこなんだろう。うんうんうん。 ここうん楽しい毎日で作品に触れちゃいけないよってすごく触れてる。 よし、鍵がかかっている。なるほど。で、また吊るされた男。で、これの謎はさっき解いた。赤い服の女、青い服の女。緑、黄色、頭がないぞ。窓がある。うーん、鍵がかかっている。頭がないぞ。 まだないぞうん困ったな多分ここなんだとは思うんだけどここに置いてあげればいいんだろううん誰もいないのに人の気配がする ハビント台が書かれているどこに置けばいいのここここここよしよいしょふんふんうんうんおお ええー、と、こうかな違う。なんか、された男がまだヒントになるのかなうん、顔。顔。5回ぐらい見たら染みそうな絵の顔をしているぞ。 うえ、え、なになになになになになになになになになにそんな、誤解みたい見 た, たら、見たら死にそうとか言っちゃった、あなんかやったさっきはあったのかなどうなんだろうえ こんにちは。セーブ。じゃあ、ここ次の場所は。鍵がかかってた。じゃあ、こっちの方だ。あれ、こっちの方だ。よし。これは。 鏡がうなに割れる音しないでこんにちはなるほどう、えーここのちょちょっとちょっと待って 間違い、ちょっとあの、さっきのね、う, うあ、間違い、さっきのセーブしてからだったね。よし。で、あ、ちゃんとお話ししないとダメだね。こんにちは。よし。おぉ、いるね。 を止めるよし。ちゃんと止めたぞ。展示品を。展示品壊したらね、なんかダメだって書いてあったんだよ。ここ万が一、何かの損害を与えた場合は、あなたの命をもって賠償させていただきますみたいなことが書いてある、多分よし。 えー、っと、これをここにしといて、どうしよう。うんうん。え、なんか青いのが動いてるんだけど、さっきまで赤しか動いてなかったでしょ。あー、やっぱりなんかなくなってる。君たち知らない知らないか。ここもなくなってるね。知らない知らないね。 うーんってことは、なんだろう。何かあるのかな。やっぱり壊さなきゃダメかいかかってる。すごく早いよ、あれ。あの、緑の。こんにちは。こんにちは。なんだろう、じゃあ。 よし。マネキンの首固定されていて動けない。で、誰もいないのに人の気配がする。あれ進むお話進むどうなんだろう壊さなきゃダメだろいやそんなはずはない。あー、いやちちゃちゃちゃ。うーん。 君知らない君は知らないか。こっちの方はうん、和心。かっこ。うん、うん、うん。他にああ、そうだ。吊るされた男だ。そっちの方かな。ん 鍵が置いてあった。顔を見てあげよう。うん。やっぱりね。うわー、また動いた。えっと、どこだろう。とりあえずセーブだ、セーブ、セーブ。ロック。ここか。うわー。えっと、2人。見覚えのある男女。 誰え、イブのパパとママ。ええー。ふふん。何参ってきてるわね。疲れたならもうゆっくりお休みもう苦しむこともなくなるから。なるほど。苦しむことがなくなるんですね。あま あ, あ。まちまち。よーし。 お休みなさい。違う。よし、よしよし、うん。で、これをどっちかに動かそうってやつ。右に動かしてもらおう。で、窓が。うわー ななにににえー、えー、ええー、開かないんだけど開かないのにどうしろとうわあーあああああああああああああよしよしよ し, よしパンデミックパンデミックだどこに逃げればいいんだい マネキンああそこが空いてるセーブしたっけ怖いセーブなんてしてる暇じゃないなんかすごいポーズしてない君よし う, う, う, うんうんうん勝手に歩いてるうん 見なさいさってっとおやどうしたの大丈夫ちょっとしっかりイブイブうんうん何があったんだろうここここは一体 えな、ー、イブに一体何があったのあれ開かないあ開いたうんいっぱいなんかある開かない何えああ 助かったおはよう怖い海を見た、うんうん、そのコートの左側のポケットキャンディああキャンディもらったキャリーのコート拾っておきましょうだい 美術館での禁止事項、大声、写真の撮影、飲食の持ち込み、作品に触れること、万年筆の使用、ここから出ること。うんうん。本、本、本。楽しい絵画。いろんな絵が大きく載っている。まだ。回復しよう、回復。よし。そういえば、あのマネキンを。 壊したたらどううなってたんだろうちょっとこわしてた時のなのうんどうなんだろう戻った方がいいのかなん言えうんいいや戻らなくて大丈夫こ こ, この先の部屋か なるほど。よし、行くぞ、行くぞ、行くぞ。おお青い。全体的に青い。捨てノックされた。まあ、そういうのに近寄らない方がいいねストーリーは進まないだろう。まあ、ミルクパズルだ。知ってる。2周目の。そうだね。まあ。 2周目はやるか、たぶんやる。え、ミルクパズル。あれああ、なるほど。よし。え、月夜に散る儚き思い。2周目。このゲーム、エンディングがたくさんあることは知ってるので、何周もすることになるのはわかる。 この紐は引っ張る。うんうん。鍵は開きた。そっちから行くのか。なるほど。床に書かれた大きな絵のタイトル。深海の深海の。ま。 ことは深海のようんうん、なるほどえっ赤いボタン赤いボタンがある押さない、えーっね、えっとねえっとねえっとねどうすればいいのここ通れないからえー、っと何か ここに何かあったっけえーっと、あっ、あっ。え何かボタンを押さなくてはいけない。えーっと、多分ここにないやつの色を押せばいいんじゃないかな。緑だ。えなんでじゃあ青。やったー。 でもこういうのを全部押したいよね。あっ。あっくそ。よし、今だ。いやー、やっぱり。あっ、やば。死にます。悲しい。えー、っと、どこまでだっけここからか。 えっ、ー、と、こっちが鍵閉まってて、パネルみたい。なるほど。えっと、えっと<笑>、ど、ど、どういう、どういう入力の仕方あ、え、え、ど、どこにあるのあー。なぼぼぼぼぼよし。ね引っ張る。 鍵を開キたあれ引っ張ってよかったのかなま、あいいや。え、ええわ。違う。深海のよ。よし。え、黄色いのが動き出すので。青いボタンを押す。よし。あっ。 よし。一応本を読んでおこう。作品がつまにできる。今日私は自分の魂を脇をつまんで作品つまり没頭している。よし。出るぞー。あ、出れない。よし。うん、なんか、夏休みの自由研究みたいな観察ができそう。 なんか結構ガニ股で歩いてるね、この。これ。なんだっけなんか作品名があった気がするけど。忘れた。鏡。鏡は変わらない。で、えー、っと。ああったあった。見えた見えた。えー、ヨガ。どこあった。 ししんよしんよじゃないけ 消, 消したいんですけど消せないのかなこれえー、っとしんかーいどこあったのでよあれ のやつとこれあったあったいたで君は決別嫌ないねここは停電暗くて何も見えないライター火き厳禁だって言ってるでしょ はいない一回何か書いてあっただけ僕は僕あの人に注目忠告をしていなかったはってなはってなはって反応小説じゃないか何回も読もうとしたらどうなんだろう変わんないやつだ ええびっくりした。こういう字で書かれるのはびっくりする、えー。お客様に申し上げます。当館内は書き現金となっております。マッチ、ライターなどの持ち越しにはご遠慮いただきますようお願いいたします。万が一館内でそれなしをスタッフが発見した場合、なんでしょうわー、何これ何これ何こ、なに、セーブ。 これだあったっけミルクパズルか。は い, い。なんでしょう<笑>誰ちょっと大丈夫あ、待って。もしかしてあなたもしかして、んあなたももしかして美術館にいた人じゃないのあ、やっぱり。私はギャリーでこっちの子は y ブっていうの。 私たちも美術館にいたのに気づいたら、このわけわかんない場所に迷い込んじゃって、今、まあ、なんとか二人で出口を探してるわけなんだけど、もしかしてあなたもそうじゃない私も誰かいないか探してたの、外に出たくて、それで。あやっぱり。ねよかったら一緒に行かないえ女の子一人じゃ危ないわ。ここ変な生き物とか結構いるみたいなのよ。だから一緒に行きましょう。みんなでいた方が心強いし。うん、行く。 あまりね、名前はメアリー。メアリーね。メアリー。なんかあったっけメアリー。よろしくね。えー、っと、もう、だいぶ長いことやっている。もう1時間42分22秒。というわけなので、次のセーブポイントまで行って、 今日は終わりにしましょう。もっと。ミュアリー。したい。うんうん。よし。セーブポイントが、セーブポイント。一どちらが正しいのか。なんだろう。うーん。あ、セーブポイント。嫉妬深き花。セーブポイントがあったので、ここにセーブして、 それじゃあ今回はですねなんか仲間が3人になって旅もね楽しくなってくるであろうという具合で終わりにしましょう僕もちょっと疲れたのでそれじゃあうんこれで終わりですお疲れ様でしたまたねうん